イネコチャンピオン ああ、よく寝たー。ああ、ちゃいちゃんだ。ちゃいちゃん、おはよう。はい、おはようさん。大丈夫、もう出勤時間ですよ。ええ。やべ、遅刻だー。 どうもスタッフさんでーすチャチゃんもうか会社行ってくるねはい行ってらっしゃいませそうだカニちゃんはその辺にいるんじゃないのあれ見てないな。カニちゃんあれカニちゃんどこだチャチャンカニちゃんどこそんなのいいから早く会社行かないと遅刻しちゃうよ、ね、いやチャチゃんそんなのダメでしょ全然確認しないとどっかで閉じ込められてるかもしれないしさ朝見たよねってことはクローゼットかいないな ことはトイレかいないということは便器の中がいないかまさかとは思うけど昨日作ったとんの中にいるんじゃないのうわ美味しそうなとんだよし味が沈殿しないように混ぜておくか夜ご飯が楽しみだないかんいかんいかんかりんちゃんを探して会社に行かないといけないんだ。 わかったぞ。さっきまで一緒に寝てたっていうオチだな。ほら、どこだ、かりんちゃん。ぬくもりを感じてきたぞ。ここか、ここか、ここなのか。おーっと、これはお尻だな。ほら、ほら。お、それにしてもでかい尻だ。お、すごいでかいぞ。なんだこれ、すごいでかい。うわークマのぬいぐるみだった。 チャイちゃん、カリンちゃんいないと寂しくない、うん、寂しいわけないよねああどこにいるんだああ全然いないどうしようかな会社休もうかなあれいたなに<笑>なにカリンちゃんいないからどうしようかと思ったよいるよー 最近晴れの日の朝はここだよあそうなんだ全然知らなかった太陽さんの光をこの藁が吸収していい香りがするんだよじゃあ俺も今度朝そこで寝ようかな ダメですあらかにちゃんなんでギュアル言うの分かったよ今度一緒に入るのねじゃあほら会社行かないと遅刻するよ、はい、あそうだ忘れたはい行ってきますのごしょごしょよしかにちゃん行ってきまーすうごしょごしょごしょごしょごしょごしょうごしょごしょごしょごしょうごし ょ, ごし ょ, ごしょうはい行ってらっしゃいお気をつけてはいじゃあかにちゃん行ってきます ちゃちゃんカリちゃんいたよ。だからいるって言ってたでしょ。じゃあ会社行ってくるからほらちゃちゃん行ってきますのゴショゴショ。私はいい。これやらないと仕事のスタート出しシが悪いからね。近いよね。いいから早く会社行きなさい。<笑>なんだよもう。ビィヤムのそれ。もう早く。会社行って。もう仕方ないな。じゃあ行ってきます。はい出しちゃい。来いちゃい。五分ぐらいしたらもうすぐ帰ってくるからね。ただいま。 あれチャイちゃんカリンちゃんのそばで寝てるカリンちゃんいなくても寂しくないって言ってたのになんだかんだ言ってチャイちゃんカリンちゃんいないと寂しいんだなでてカリンちゃんいないじゃんどこ行ったんだあいた怒ってるさっきからずっとここにいましたけどねああごめん気づかなかったカリンちゃんただいま、うん、なんで怒ってんだよ